今日ですね、最後にやる内容が、実は今日の中では一番皆さんに周知しておきたい内容なんですけれども、この定理 6.13 という定理です。教科書はちょっと見づらいところにありますね。157ページの一番下に書かれてあります。これはどういう定理かというと、 えー、v をベクトル空間として、その次元は有限であるとします。N 次元のベクトル空間です。で、この時に、えっ、ー、と、実は N 次元のベクトル空間というのは、えっ、ー、と、N 次の数ベクトル空間と同型であると。で、さらに、えっ、ー、と、すべての N 次元のベクトル空間は同型であるというのが、えー、この定理の内容です。で、えー、これがどのぐらいその重要かといいますと、実はこの性質のおかげで、 線形台数というのは実際に数を使って計算ができるということを物語っていますあとあ の, このですね例ここに挙げました例はあの左側の実平面上の次元のベクトル空間ですねで、えー、と実平面上、まあ、我々が住んでいる中のその実平面上でこう平面上でベクトルを考えるっていうとこのベクトルって単なる矢印なんですねだから長さと向きを持った矢印になるわけです。 それ以上のものでもないしそれ以下のものでもないと。でそれが、えー、と例えばあの高校でですねその座標平面っていうのを考えてあのこのベクトルにです、ね、座標を与えると原点を決めて例えばそのこんなふうにその右向きの長さ1の矢印の先端を01としましょうと。そういってる瞬間に実は、えー、とこの 実平面上のベクトル空間とこの R2 をですね対応づけたことになっているんですね。で我々は何も言われなかったんだけれども最初からベクトルを教わったときにこういう対応づけでこのベクトルを学んだことになっているわけです。っていうのを皆さんに強調しておきたいと思います。で,、えー、ですのでその結局そのこのもともとはその矢 向, きなんだ向きのついた矢印の集まりなんだけれども何を決めたかっていうと。 一、えー、つの規定を決めたわけですねこの中であの右向き の, 長 さ, 矢印の長さ1の矢印を一、まあ、つの規定の一つそれから上向きの長さ1の矢印をもう一つの規定この二つの矢印を使って一組の規定を作るとでさらに、えー、とゼロベクトリーに当たるものとしてこの二次元の空間の中に一個原点というのを作ったこれはゼロベクトリーに当たるわけですでこれをその数値 の, あの R2 の世界の 原点を00に対応付けたそれからこの右向き矢印を10に対応づけたそれから左あの上向き矢印を01に対応づけたとこういう対応づけをすることによってあのこの矢印の世界で考えなければならないことを全部この数の世界で考えられるようになった。でベクトルの足し算もあの、えー、と昔ですねその例えばピタゴラスの定理なんかをあの人たちが考えてた頃は これ全部図形でで考えてたわけですねあのちょ彼らが持っていたのは直線を引く定規とそれから長さを写しているコンパスだけでしたからこの、えー、と実際にこの長さあの直線を引くことによってその長さを測ることでこの数を量として捉えていたんですけれどもそれがその長さと 数が対応することによってその長さの計算を数の計算に置き換えることができるようになったっていうのと同じように、えー、とこの平面上のベクトルの計算をこの数の計算で置き換えるようになったということで、えー、と実際に今その世の中で線形代数が使われているのはほぼ全てこ の, あのほとんどがこの数の数ベクトル空間での計算なわけですね。その 特にそのコンピューターなんか使うからそうなんですけれども、で、それは、こういったそのベクトル空間の同型があるからこそ、まあできることだということを、あの、ちょっとこここで皆さんに認識していただければなというふうに思います。はい。で、えっ、ー、と、じゃその証明ですね、ちょっとあと5分ぐらいでなんとか頑張りたいと思うんですが、えっ、ー、と、その証明なんですけれども、実際にこの F という写像を作りましょうと。で、F っていうのを、あの、 N 字の数ベクトル空間から v への写像としてですね、それが同型写像であることを示しましょうっていうのが、この証明の方針です。えっと、ちょっと、えっと、どうしようかな。うんと。見ますね、ちょっとね、時間がね。うん。ちょっと5分じゃ終わらない。はい。ということで、じゃあ、あの、今日は、あの、ちょっと時間が迫ってきたので、 えー、と次回はこのですね定理 6.13 の証明の部分からあのまあじっくり説明することにしたいと思います。であ と,、えーとまあ、次回はそれ以降のですねあの内容ですね、えー、とやりたいと思うんですけども一応じゃ今回の内容を復習しますと 今回はまず部分空間のワトチョックに関する性質の続きの公式をやりました。でそれから、えーとまあと線形写像のところでは同型の概念について説明しましてそれから今説明したように、えーとまあ、N 次元のベクトル空間がその N 次元の数ベクトル空間に同型であることとそれから全ての N 次元ベクトル空間が同型であるという事実のみを示しましたので、まあ、次回はこの 続きでです、ね、その、えっとまあ、今の定理の証明の紹介とそれから表現行列という話をしたいと思います。であ と,、えっとその次なんですけれどもあの教科書では 6.6 節の小空間それから 6.7 節の相対空間っていう話があるんですがこれはこの化学類の講義では割愛します。 であのちょっとあの割と進んだ内容ですの で, で、えー、と次の選挙作動の次は 6.8 節 の, あの軽量ベクトル空間というところをあのから進みますのであの予習はそこからあの進めてきてくださいで特にこの 6.8 節で大事な内容としてはあのベクトルの内積それから直行という概念ですね それから正規直行規定という言葉がありますであと、この3つ目のグラムシュミッツの直行化法というのはあの、必ず計算する問題が出ますので、えー、とこれはあの秋秋の関門の一つと思ってください。ということで、あのこういった形であの、まあ、あの今年のです、ね、授業を進めていければと思います、えー。ここまで何か質問ありますでしょうか。はい、それでは、島津今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。